ね、レタスチャー豚骨醤油のラーメン生メンタイプですそぼすけ餃子 も花でも見せえないも見せえないから止まらなくて ラーメン屋に行くと必ずラーメンのおいとご飯の思いと餃子を頼んでましたね今はワンちゃんセットとか行ってチャーハンの水サイズが出てくるとかいろいろあって楽しいですけどね 体を動かすと動か合わすのが当たり前なんですけど。 何かきついのなんのって。 どうしてあっけん大丈夫だよ。 はい。 どういう 45枚を重ねて持って階段を使って例えば5階とか6階まで上がるんですけど。 ご飯うかバスご飯とかいろいろですよ。 私は、ままに、まさに、リーダーしてるんですよ。 うでもまあそのリーダーっていうのはまたうるさくて。 バトはっ少しやろう。 満期退職ーマンとかで、ね、魅力的な言葉がいっぱいありましたんで。 るうちになんとかまあ会社に署長もらって、うん、まっとうな選手になれましたけど。 それはそれで。 you <laughs> 花粉がくっったけどまあ美味しいご飯が食べられたということでおしいに行きましょう。それでは